えー、といよいよ本編というか演奏方法についての説明をしていこうと思いますまあ譜面に起こして演奏を説明するのはすごくかったるいというかめんどくさかったんですよまあおたまじゃくしを下や上にも つけるとか存在していない奏法 う, こう記述していかなきゃいけなかったりとかあのただ実音出ている音だけでは説明しきれなくてですねそれでもうちょっとやってはやめて別のソフト探したり頓挫してたんですけどまあこうやって動画で説明すると 割と簡単ななのかもしれないです三、ね、ピッキングなんですけど裸で親指は裸か三ピックを使うが使われてましたねそのフラットピックを持ちながらやってるようなことはないですね私はそうこれは基本というかそん誰でも知ってることですけど私はそんなことでも 特に知らなくてこうピックを持って弾くようなスタイルでやってたことも一時期ありますけどまあ当時フラットピックがあったのかどうかわからないですけどブルースマンたちはまあその両方しかないと考えていいと思います裸 か, かサンピックかえっとチャーリーパットンや ブラインド・レモン・ジェファーソンは裸タイプだったと私は考えてます。えっと、ロバート・ジョンソンは全曲3ピックだと思います。あの、トラベリング・リバーサイド・ブースっていうのはちょっと指引かもしれないような雰囲気があって、怪しいなとずっと思ってたこともあるんですけど、まあ、 結論から言うと全部3ピックだと考えて全く問題ないと思うのでそういうふうに言っておきます。えー、っとあとその他の指は人差し指しか使っていないと思います。あの 証拠はないんですけど、確たる証拠はないんですけど、まあ、そういうふうに私のお得意の証言だとかですねあとまあ音の感じ雰囲気とかあと可能か不可能かとかっていうことを鑑みて結論としてはほとんどのギタス人は人差し指しかうもう大流行ですね。 大流行ったのか、それともおのおの勝手にそういうふうに至ったのか知らないですけどまあなぜ人差し指のみを使っているかというのはよくわからないですけどまあ一番主要な指ですよね親指にせよ人差し指一番動くというかつまむものつまむのも基本でそういう。 物を使って引くことによって制服感というか引きこなしているというかものを操るのに一番満足感が得られたんじゃないかなと考えています仮定、まあの上にの推論なんでそもそもそもそも間違ってましたなんてこともありますけどねでもまあ一つ仮定することによって見えてくる 景色っていううのはああると思うんでまあ、その景色でもずっと眺めてるとどこかあのつじつまが合わない部分とか出てきますけどまあ私のやってるレパートリーの範囲の中でおおむねこういう空論は違和感なく事実として積み上げていけてます。えーっとクラシック のギターはじめ現代のギター奏法でここをただただ出す音と下の弦に向かって弾くというより強く弾ける、まあ、高音源なら上の弦に向 か, 向かって弾くというそういう弾き方がありますけど私が思うブルース世界 の, あの音の考え方としては。 ただの音とつ ま, つまむつまむ音そしてこっちのこっちではじ く, くものも含めるとこう 3, 3箇所使う3箇所使う使うのが一番丁寧な音一番手間をかけた音かけるという身体を使って一番手間をかけるとかそういう あのあ遊びというかそういう価値観があったと思うんですよね。顔コードでもらってターンのコードダウンアップがあって人差し指でアップそれをこう両方つまんで弾くとい う, うそれとこっちも加えれば。これが一番 一番手間をかけた音という、これが重要なところで使われる音として対応されていたと私は考えています。あとこのこうやってただ音を出すゼロプリングオフみたいなのやタップといわれるのと同じですね。こういう ゼロのところから音をいきなり出すこういうのってここから音がな鳴る出どころじゃないですか。でこっちから鳴ってるのとこっちから鳴ってるのっていうのはその場所が違うからこう擬似ステレオ感みたいなのが出ると思うんですよそれは、まあ、あのそういうモノラルレコードの時代にあのステレオ感を出そうという効果を狙っていたかどうか。 わかからないといとうかあれですけどそんなわけないですけどまあライブというか生で聴いているにしてもこ う, こういう出どころの違う音を混ぜたり同時に鳴らしたりすると板全体に音が回ったりするあのステロ感以外でもそういう効果があってしかもこう体を使っているというわざわざ。 こ, こっちで出す出せばいいものをこっちを使って出すなどということで身体全体を使うということもギターの弾く時の楽しみであったり芸であったりという意味も含めてこういう体全体を使って音を鳴らしてたんじゃないかなと想像しています。えっと単音は この英語で言うところの L と R の違いみたいにトーンが違ってそれによって役割が違うコードを弾いてコードチェンジの隙間に入れるとか隙間にこっちから音が出るとかこっちでずっと弾いててこっちでパッと一瞬こっちからの音が出てくるとかそういうことが立体的な構造になってよりあの深みが。 位になってると思うんですよねこの「カインドハートッウーマン」とかこっちのつまんで両方思いっきり出すっていうこととこっちの「スッと」とこっちから出してこっちでなるこっからこっちへ。 こういうい立体感ですねロバート・ジョンソンこうやって弾いていたかどうかっていうのはあくまでも事実は分かりませんけど私ははここれほぼ確定的だと思ってるんですよこの奏法はなぜならロバートの中で こ, こっちの音が出ちゃってこういうトリルしたみたいに、うん、こういう音聞き覚えないですかこういうい 音が結構混じってるんですよこれなんだろうどういう効果があるんだろうとかいろいろずっと考えたりしてからなかった時期もあるんですけどおそらくそういうことだと思うんですよね。それでこう鳴らしたのに加えてらにらにこう手間をかけましたという3箇所からの音を出したりし。 とということを色々駆使してると思います。ロバートは意識的にものすごく小さい音とものすごく大きい音を一曲の間に混ぜ込むことをよくやってると思いますね。こうコードでズンとこう両方をつまんでで弾 き, きながらこうその後こう。 アップとゼロプリングオフみたいなのを交えながらこうやって弾いたりとかこうこういう音があの静かな部分に場面でもこういう音が鳴ってたりする聞き覚えある人もいるんじゃないかと思いますけどそういう部分が非常に多く見受けられますね。 ウォーキングブルースもこうつまんでこうはじくつまんではじくって激しい演奏の合間にこれこうこっちの指でただこう弾いてるだけなんですけどこれは実音で鳴らすと。 こういういこの範囲の高音が鳴るだけなんですけどこれをボトルを使ってこうやって弾くとなんか倍音を含めて鳴るんですよね。これはあの小さい音ですけど確実に鳴れなうまく鳴らせば確実に届く音確実になるというかそういう音を入れ込んでくる。 多く見られますね。それさっき の, あのラグタイムの話だとこう音 と, 音と音と音の間にこれを入れるだけで速いパッセージも回せるっていうこういうことも。 多くやられてきたと思います。まあこういう説明をこれからあのできれば曲ごとにしていけたらなと思ってます。まあ、この辺で。